次に、まず、1ワードの四則演算を行うための計算機の CPU の機構について紹介しておきます。この部分はテキストには含まれていない内容で、僕が独自に補足説明するものです。1ワードの四則演算を行うための CPU の機構として、次の2つがあります。1つ目はレジスター。2つ目は ALU。 これはアリスメティック・ロジック・ユニットと呼ばれるもので、日本語ですと、算術論理演算ユニットと呼ばれます。英語では ALU と略す場合があります。まず、レジスタからその働きについて紹介したいと思います。レジスタは、その CPU 内で情報、 具体的には、ビット列を保持するためのメモリの一種です。で、その容量は極めて小さいんですが、高速にアクセススマッチを読み書きすることが可能です。レジスタには次の2種類があります。1つは汎用レジスタと呼ばれるもので、演算対象の数ですとか、あと演算結果の数といったデータを保持します。 もう一つは状態レジスタと呼ばれるものです。これは補助演算装置とも呼ばれますけれども CPU の演算に伴うさまざまな内部状態を保持するのに使われるレジスタです。でまあ、今回の多倍調演算においてはその桁上がりの発生を示す状態を知るのにこの状態レジスタが使われます。次に ALU、算述論理演算ユニットの働きについて紹介します。ALU というのは、レジ先ほど紹介しましたレジスタや計算機のメモリ、主記憶装置からデータを呼び出してで、指則演算や論理演算を行う回路です。で今の計算機というのは、まあ、実にさまざまな処理を行いますけれども、で本質的な計算というのは、 全部、その数の指則演算だけが行われているわけですね、今の CPU では。で、その本質的にその中心的な計算を担うのがこの ALU といえるわけです。で、えっ、ー、と、ALU はその指則演算や論理演算を行った結果をレジスタやメモリに格納します。で、それからこうしたその計算などに、えー 伴って生じた CPU の新たな状態を状態レジサに格納する仕事も行います。ここではその先ほど紹介しましたこの CPU の各構成要素がどのようにその使われているのかということを組み込み用 CPU の例で紹介したいと思います。組み込み用 CPU というのはパソコンのようなその 計算が前面に出されていない、例えば家電製品ですとか、ゲーム機といったような機器に組み込まれて使われる CPU です。で、このスライドにありました図は、ブロックダイアグラムといいまして、その CPU の内部の各機構がどのように配置され、使われているかということを模式的に表した図です。 それでは今紹介しました構成要素の配置なんですけれどもこのような形でこの組み込み用の CPU では使われています。で最初にその ALU なんですがこちらにありますようにこの CPU の中の上の方ですねこのアルファベットの V のような形をした箱に入っているものが ALU です。 次に汎用レジスターですが、汎用レジスターは今線で囲った部分の中にあります、このいくつかの箱が書かれておりますけれども、それらの一つ一つの箱が一つ一つのレジスターと呼ばれます。でまあ、この中にそのビット列が格納されるわけです。で、えー、と最後に、えー、と状態レジスターですけれども、 この2つの ALU と汎用レジスタに挟まれた部分の小さい箱として見ることができます。でえっと、この模式図の中では、えっと、プログラムステータスワード PSW と呼ばれています。でえっとまあ、あの組み組の CPU の場合は以上のような形で各要素が配置されております。皆さんが使っているパソコンや携帯電話の CPU にも、 これらの構成要素が配置されています。それではここでは、まず1ワードの符号な指定数2個の加算が、その CPU の内部でどのように行われるかということを整理して見てみましょう。今、この CPU の中には、この X、Y、 Z と呼ばれるえっと三つのレジスタがありましてでまあこれらのレジスタの間でそのまあ、それぞれのレジスタに格納された整数の加算を行うこととしますで具体的にはこのスライドでにおけるこの整数の加算はその X レジスタと Y レジスタに格納された整数の加えましてその計算結果を Z レジスタに代入すると。 いう操作を表すことにしますで、えっ、ー、と、X レジスター、Y レジスター、Z レジスターはそれぞれそのビット列になっておりますけれども、そのビットの並び方は、えー、このような形でありますように、えっ、ー、と、一番、えっ、ー、と、右側がその下位の桁で、えー、それからあの上位、えっ、ーえー、と、まあ、に 2の1乗、2の2乗の桁というふうに配置されておりますので、まあ、の数の配置としては、その我々が普段行っている10進数の加算と同じ筆算のやり方をとるわけですで。ですので、この x レジスタと y レジスタの加算というのは、その我々が行っている筆算の10進数を2進数に置き換えたような形で、こう、あの各桁を 加えてはこの Z レジスタの対応する桁に格納していくということになります。で、最後、その、もしですね、この最上位桁なんですけれども、もしその最上位桁でその繰り上がりが発生した場合、まあ、桁あふれと呼びますけれども、この場合の有無、えー、を そのこのガンマと呼ばれる、この状態レジスタ、補助演算装置のその0、1の値で表します。で、えっ、ー、と、桁、桁触れが起 こ, 起こった場合には、えっ、ー、と、ガンマが1、起こらなかった場合には、まあ、ガンマが0になるわけです。で、えっ、ー、と、このガンマの値を、あの、付け加えますと、 このときに、この x プラス y という2つのレジスタで与えられた数の加算の結果というのは、えっ、ー、と、z、すなわち z レジスタの値プラス、ガンマかける ×2 の n 乗という値で表すことができます。で、ですので、えっ、ー、と、x レジスタのと y レジスタの数値をそれぞれあ加えまして、えっ、ー、と、まあ、計算結果は z レジスタ。 それから、その桁あふれの情報が、あの、補助状態レジスタガンマに入ります、代入されますよということを、このような形ですね、一番下のニア流式ですけれども、x プラス y が、の結果が、えっと、z とガンマの組に代入されますというふうに表します。 それでは以上を踏まえまして長さ K ワードの多倍調整数 A と B の加算を考えたいと思います。で、まあこの図にありますようにその上の方のそのワードの並びが多倍調整数 A を表していましてで、えー、と下の方のワードの並びでその多倍調整数 B が表されているものとします。で、これをその新たに 新たなですね多倍調整数 C というのを下に用意しましてで A プラス B の結果を C に代入するということを考えましょうで。ここではその多倍調整数 A と B と C はえとどれもその長さが K ワードで同じ長さになっていると仮定します。基本的なアイデアとしましては その整数の筆算などの筆算と同じような形で、その先ほどは、まあ、1ワード同士の整数の筆算を考えましたけれども、まあ、ここではその、まあ、A0、A1 とか B0、B1 といった各ワードがそれぞれ一桁の数のような扱いを受けるわけです。で、一、まあ、番下位のあのワードの加算から見ていくことにしましょう。 例えばここですね、えー、と一番下位のワードでは、まあ、A0 と B0 を、えー、と加えた結果をまあ C0 としましてで、まあ、当然この加算ではその桁上がりが発生する可能性がありますのでその桁上がりはガンマ1というその状態レジサに代入されるわけです。でこの桁上がりがもし発生しますと、まあ、次の桁の 加算に一緒に加えられるという形になります。で、以下、まあ、同じようにですね、この a1 プラス b1 が c1 に代入されるということを繰り返していって、最後、えー、と最上位桁の加算では、まあ、a の k マイナス1と b の k マイナス1の和が c の k マイナス1のワードに代入されまして、でそれに、 そのの桁からの繰り下がりですね、ガンマの k-1 の結果が代入されて、最後にもしここでこの桁で桁上がりが発生していれば、その情報がガンマ k に代入されるという形で多倍調整数の加算が行われるという仕組みになっています。以上の 長さ K ワードの多倍調整数の加算がを数式で表しますと、あのこのスライドのような形で表されます。でここではそのまあ、多倍調整数 A と B の各ワードによる表記、それからその計算結果であります C の各ワードによる表記の仕方を復習しておいてください。